あの時負けてよかったロコソラーレ藤沢さつき勝負を分けたシンキングタイム。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。岸形日本カーリング選手権大会予選リーグロコソラーレ8から6中部電力2日、北海道アドビックスところカーリングホール。 日本選手権前回優勝のロコソラーレは前回準優勝の中部電力と対戦。6エンドにロコソラーレの藤沢さつき選手がスーパーショットを見せ2点を追加。さらに最終10エンドには吉田千な選手がハウス内の相手のストーンを一掃するショットなどを見せ接戦をの制し、単独首位となる5勝目を挙げました。試合後インタビューに答えた藤沢選手。10エンド。 チームで時間をかけて話し込んでいたことについて聞かれると、私たちが今大会負けてしまった北海道銀行戦は作戦の部分で負けてしまった。なぜそうなったのかというと、時間がなくて焦ってしまったというところが反省としてあったので、最後のエンドに時間を残すことを北海道銀行との試合の後に目標として立てました、とコメント。 10エンド制のカーリングでは、チームそれぞれに38分の持ち時間、シンキングタイムが与えられており、その時間内にショットを行わなければなりません。試合序盤に時間を使いすぎると、試合後半に作戦などを考える時間が少なくなるため、試合展開を左右する大きな要素となっています。藤沢選手は、 この試合では時間を残すことができて、時間と心に余裕を持って投げられたのがすごく良かった。あの時北海道銀行に負けておいて良かった、と答えました。また翌日に控えるロコソラーレの姉妹チーム、LS 北見、ロコステラとの対戦については、試合をする機会が今まで数多くあったわけではなかった。 L.S. 北見は日本選手権を目標にやってきたチームなので、試合をできることは嬉しいですし、何よりマリちゃんと氷の上でできるのはすごく嬉しい。と、平昌五輪を共に戦った元橋マリ選手との対戦を心待ちにしている様子でした。